皆様ごきげんよう、久米です。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年5月23日、今回のフェスタ・インフェルノはガルドドンでしたが、マホカンタを解除できる職業の人がいなかったので、しびれを切らして探検に持ち帰ったのがハイライトでした。今日のアンドレアルの持ち寄りは、現物が一個出ました。 早速合成したところ、外心の合成が出ました。リーネさん、ありがとうございます。これで、最悪でもエナジーチャージ2周コースになりました。今週のバンマの塔も終わりましたので、続けてグレモリーの大紋章の合成をお願いしました。こちらはエナジーチャージが溜まりきってしまいましたので、確定で好きな効果をつけられます。守備力で埋めるのがマイジャスティスなので、守備力で埋めます。そして、これで全ての大紋章が完成したことになります。 全体的に見れば運が良かった方ですかね。来週からのバンマの塔は福引券をもらって終わりにすれば良いのでしょうか。多分そういうことになりそうですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。